金賞会の皆さんとねコラボさせていただきます。えーね、この次の曲はですね、炎流路という曲を歌わせていただくんですけど、この曲は自転車最強ロードレースのテーマソングとなっている曲です。炎流路ですね。あの金賞会の優勝先生にねあの振り付けをしていただいたあの踊りとなっております。 なのですごいね歩っていきたいと思いますこ<音声>れらを倒せていただきたいと思いますお願いします Okay.